いや、ななんんかああの、あれなんですよ YouTube 僕も見るのが好きで YouTube のまあ、いろんなやつを見ててなんか人の食べてる姿っていいなって思ったんですよ、ね、それで今回まあ、別に何か特別なことはしないんですけど食べてる姿 本, 本来の本当の日常を映せればいいかなと思って今回。 ちょっとカメラ回してみました、うん、じゃ、食べましょう。うん、まず乾杯しましょうん。乾杯、お疲れ様でした。お疲れ 様, お疲れ様でした。う, ん、あうま い, 美味しいじゃ、食っていこう、うん。いただきます。いただきます。まずパスタから食べようかな。パスタ、パスタ、どうかな。 違うきまずうんうんうまいうん美味しい美味しいうんちょっと粉チーズ入れすぎたから大丈夫なの、うん、大丈夫大丈夫うんうまいわうんお寿司どれ食べるの うーん。トビコ食べたい。これ。うん。で う, っうん。いいよ好きなの食べて。じゃトビコ食べていい。ダメ。うん。好きなもの食べてった<笑><笑><笑>、うん。最近はねもう自分が作るパスタが一番好きなんだよね。うんでも本当になんかまあ食べに行っても美味しいっちゃ美味しいんだけど。うん お腹いっぱい食べれて、うん、まあ美味しいパスタつ っ, ったら家で食べる方が一番好きかな。うん。うん。トマトクリームって美味しいよ、ね。美味しい。クリーム全部使ったの？ほぼ。うん、だってまあ二人分だから。 なっったままままままあ、まあまあまあ、ああ、まあああ全然もっと食べる全然食べべるる<笑>しいうまーいねうまー い, うまーい俺の得意料理 パスタ。ね。知ってる<笑><笑><笑>しょうちゃんの得意料理なん。パスタ。真似したな。いや、得意料理で基準ないじゃない、その。<笑>基準。あ、自分が思ってるってこと。<笑> どこかかからが得意料理かなんか自分が美味しいと思えば得意料理っていう人人もいるだろうし、うんうん、まあ作って簡単っていう人が得意料理っていう人もいるだろうから別に得意料理の基準はないじゃん美いしいが100点ではないわけでしょ、うん、だったら別にまあパスタでいいからでいいから、うん、なんで<笑><笑>何でもなんでいい何でもいい 父ちゃんの分ちゃんとあったでしょなんかさラーメンとかもさうんちょっとずつさ汁も飲んでいいと思うんだ俺は別にでもラーメン絶対汁飲まないでさなんか替え玉替え玉俺もするよ替え玉するけどさ、うん、いや、汁も一緒にさ飲んじゃうじゃんそしたらさ替え玉した時に汁なくなるじゃんいやいやでも い や, いや全部飲み干して買い玉くださいもう麺だけとかはないじゃん、うん、ほんの少しだけでもさほんの少しじゃ少ないんだよい や, いやほんの少しって言い方あれだった半分半分でもさ、うん、入ってんじゃんで、それでなんかスープだしとかさ足せばさまだまだ生きたラーメンじゃんでもなんかいやそれでさ その減った状態の段階でさ、そっちのスープで、次食べたいとか言ってさ、交代するからさ、俺の方に ス, スープが少ねえやつが来てさ、え、だって別に。翔ちゃんの方にまだスープたっぷりのやつが来てさ、え、じゃあ飲めばいや、だから嫌なの。嫌だなってラーメンは汁も飲みたいもん。いや、飲むよ。うん。最後に。うん。<笑>結構でしょ。<笑> はい、これでしょイエーイ、はいおいしいあんじゃんまだ、うん、あるよなんかお腹いっぱいになってきちゃったじゃあ食べるよ俺ダメ<笑>、ね お腹いっぱいになってきちゃったっていうことはまだお腹いっぱいではなくてもうすぐお腹いっぱいになりますよっていうことな、うんでいつも言って言ってはないけど俺がお腹いっぱいになってきちゃったって言ったらあ食べるよって言うけどお腹なかいっぱいになってきちゃったってことはお腹いっぱいなんだっていうなんか助けを求めてるとこはあるよねうんうん助けを求めて い, いない<笑> お家だもんも俺掃除してんだからあっなんだよ出たなんだよ最後にいつ掃除したのえ覚えていないうん、うん、えでもやって くらいうん、<笑><笑>こんな前っら、うん、<笑><笑><笑>食べかんたお い, しい<笑>うん そ う, うん。うん